安定な人生も秀才な回答もございません有害な評論も気がいた登場も聞きたくはないなとかな表彰もエぼんなットもございませんあてな将来も ごまな回も見たくはないなはい、はい、うつむいちゃってヤンヤンヤンクラクラにさまよってせいとしなっちゃってワンワンワンだって心は満たされない愛をちょうだい感情でしょうねクランクランク声からせ全然わかんないバッティングライスで心臓ケチョランダンダンダン踊り前正解なんてバイバイケチョラだった 答案も優秀な成功もございません後悔な人生も生態の差っとも見たくはないな毎回つまずいちゃってキャンキャンキャンフラフラかり感じ感じんで正当なくなっちゃってワンワンワン待って手口も見当たらない愛を頂戴感情で証明高さ声かけて断然飛ばない 「ああいうちょうだい感動でしょめんたったったうたうたえ」「全然染まんない」 がっつら抜きそうせ心臓でしょらカカカはい上がれ正解なんてあいまいちょうだったったったっ<笑>た感情で照明たったった声からせ全然わかんないバ<笑>ッティングライク全身の化粧ラッタッタッタおそり前正解なんてばいまいちょうだったった<笑>